<笑><笑><笑>お、フフフフ今日はやけに機嫌がいいわね。そういうキャラ様こそご機嫌のよろしいご様子。<笑>まあね。フフフフは何かいいことでもあったの？はい。実は先ほどフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ ま, まあコロスケはいつもあいつの世話してるしそのお礼でしょフふんふんふんふんあっャルちゃんコッコロちゃんペコリーヌ様とてもうれしそうですがどうかなさいましたかさっきあの人からお揃いのアクセサリーをもらったんですどうですか似合ってますかペペコリーヌ様もいただいたんですねあれコッコロちゃん どしましたコロスキーにもペコリーヌにもギャルちゃんギャルちゃんが身につけているそのアクセサリーもしかしてプリコネチャンネルリダイ ブ, ブ ラジオお聞きの皆さんおいっすペコリーの役真央ですラジオお聞きの主様じさおいっすここれ役伊藤美玖ですラジオお聞きのあんたちブックおいっすぺギャル役立花梨です今回のコントだ、うん、単なる修羅場はプ<笑>リコネームカブトさんの投稿をアレンジさせていただきました<笑> まあ、ちょっとバレないようにしてくれよ。こんな近いさ。絶対ダメだ<笑>絶対ダメだよ。でもあの最初のキャリちゃんの優しさが。まあまあ、ね、まあまあまあ。そこをぶち壊していく。猫<笑><笑>ちゃんが。い や, いや、うん、悲しみだ<笑>、まあ。気を取り直して、うん。さて、今回前半のゲームに関するお便りの特集テーマは。 グッズの希望です。おお、来た来た来ましたプリコネーム、岡部さんからいただきましたあま。ありがとうございます。美食伝の皆さん、おいっすーおいっ す, ーいっすーグッズの希望です。コッコロちゃんの目覚ましはすでにあるので、美食伝の他のお二人の、えー、目覚まし時計が欲しいです。ぺこおおおリーヌなら、朝ごはんの時間ですよ一緒に食べましょうとか言ってくれそうですし、ケ<笑>ルちゃんなら、 ほら、さっさと起きなさい。今日は私と出かける約束でしょとか言ってくれるんじゃないかなー な, ーなんて思ってます。<笑>自分では起きられない我々赤ちゃん岸くんにぜひ快適な朝を。<笑>とことですね、赤ちゃん岸く ん, んなの。かぶりさん。かぶん。なの <笑>あらあ、でも い, いであ、ん、ま、な<笑>そう<笑>起きられないのあ、たしかにの、うん、そうですね、二人の目覚まし時計も聞いてみたい、うん、猫だとしたら一緒に食べましょうっていうよりかは早く起きないと全部食べちゃいますよ、とか確か に, 確かになんかっぽいな確かに、その方が起きようってなる、うん、なあ、やばいやばいやばいやば、いやって待って待ってってなります俺の分ってな、ね、る<笑>、ね、<笑>うんう、確かに確かにあ、チルちゃんな、ちょっと最後はあのデレデレが入った感じで聞きたい<笑> わー、うん、わーわーえー聞しない聞きた い, い, たない こ, れ, こ れ, いたあれでも確かにね い, いつかねうん、うん、あるといいですね ね, いいです ね, ね ー, ねー、うん、プリコネチャンネル未来文では今回の後半はこのコーナーからプリコネ大喜利こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです 今回は新しいお題。ガチャの時に走っているカリンさん、持っている紙の内容とはの特集ですいやー。楽しみにしてました楽しみよ、来たー。楽では早速参ります。で、プリコネーム、ドヤヒモさんからの、ガチャの時に走っているカリンさん、持っている紙の内容とはペコリーヌがレストランで食べたとんでもない額の請求書。 すごい、あんな笑顔で。笑顔これだけかかりました笑ってないな<笑>どうしてくれるんですか<笑>怖いよ、怖いよ、ごめんなさい。いっぱいになりそうだな<笑>、うん、じゃあ続きまして、プリコネーム、モコルコフさんからのガチャの時走っているカリンさん、持っている髪の内容とは<音>素敵な仲間を全て石に変える素敵な銃の方法。 話しなさい、のその髪。<笑>今すぐに<笑>、うん。やめてください。うん、やめなさい。にえる素敵な髪。確かに素敵かもしれないけども、今は。違う。うん、タイミングがね、素敵なんだけどね。う, う, うん。で、う、は、ん、では続きまして、プリコネーム、ゆきまささんからのガチャの時に走っているカリんさん。持っている髪の内容とは今回の10連爆死です。ごめんなさい。ああー、やだー<笑> 今じゃないつ、えー、続きましてプリコネームアベックさんからのガチャの時に走っているカリンさん持っている髪の内容とはレインボーだと思って期待した残念すでに持ってるプリンセスでした プ, プププーは は, はー、えー。これはさっきよまった<笑>っホうてくれもうカリンさんの笑顔の意味が。 半号だね、ー、ね、の笑いだったんですね。<笑>いろんな意味に見えてしまう。<笑>